皆さんこんにちは NV サポートのみそのです今回は NVDA 実践講座第5回となります第5回では NVDA の拡張機能と呼ばれる a d をインストールし使えるようにするまでを紹介します NVDA 本体をインストールすると Windows の基本操作がほぼ 読み上げられるようになりますがアドオンという形で拡張機能を追加することによってさらに多くの情報を NVDA で操作できるようになったり便利な機能を追加することもできるようになっています NVDA をインストールした後まず入れておくと便利なアドオンとしては Windows のタスクバーを操作することができるシストレイリスト 入れておくことをお勧めしますそれでは早速デモンストレーションを行います前回で Firefox をインストールしていますので今後は Firefox を使った操作法となります Firefox を起動しますタスクバードキュメント グーグルマイナスモジラファイアフォックスグーグルドキュメント検索エディットグーグル今 Firefox が立ち上がってグーグルのページが開いたところですコントロールキーで読み上げを中断しています NV サポートでは NVDA の関連情報をポータルに扱っています NVDA のアドに関しても 簡単にダウンロードできる仕組みが用意されていますそこで今回も NV サポートのページを使ってアドオンをインストールすることにしますでは NV サポートのページを開きたいと思いますオルトキーを押しますファイルサブメニューオルトプラス F1 の7下矢印キーを押します新しいタブコントロールプラス TT1 の7 さらに下矢印キーを押します。新しいウィンドウコントロールプラス NN2 の7。さらに押します。新しいプライベートウィンドウコントロールプラスシフトプラス TW3 の7。さらに押します。URL を開くドットドットドットコントロールプラス l l 4の7。ここで Enter キーを押します。ナビゲーションツールバーツールバー。URL または検索ボクを入力します。コンボボックスクローズ、エディットオートコンプリート。 www.google.co.jp 選択今 URL ホームページアドレスですね URL を直接入力するためのウィンドウ画面が表示されていますここで NV サポートのアドレスを直接入力しますあらかじめ現在表示されているページのアドレスが入力されています ここでは Google のアドレスが入っています。この入力されているアドレスはわざわざ検索ともこのまま新しいアドレスを入力することで文字が置き換えられます。特に気にせずこの状態で nvsupport.org と入れます。n 選択項目削除。V、su わり、キフィリオド終わり G 入力が終わったらエンターキーを押しますドキュメントフロン ト, ロントパーゲー NV サポートマイナスモジラファイ i フォックス、フロン ト, ロントパーゲー NV サポート使用中リンクポルトプラスシフトプラス2コンテンツに飛ぶ縦線リンクポルトプラスシフトプラス6ナビゲーションに飛ぶ見出しページの読み上げが始まったらコントロールキーで 読み上げを中断します。アルファベットの H を押しますパーソナツール見出しレさらにアルファベットの H を押しますセクション見出しレここからタブキーで NVDA と読み上げるところまでいきますリスト項目ホームキニュースリンク NVDA リンクエンターキーを押します NVDA、NV サポート使用中、リンクポルトプラスシフトプラス2、コンテンツに飛ぶコントロールキーで読み上げを中断して、アルファベットの H を押していきます。リスト終了、パーソナルツール、セクション、見出しレベル5、NVDA、見出しレベル1、NVDA と読み上げる見出しまでいきます。タブキーを押していきます。リスト12項目、 NVDA 最新情報リンクもう一度タブキーを押します NVDA 実践講座リンクはいもう一度押します特選 NVDA アドオンリンク特選 NVDA アドオンというところでエンターキーを押します特選 NVDA アドオン NV サポート使用中リンクボルトプラスシフトプラス2特選 NVDA アドオンのページが読み込まれました このページでは特に便利なアドオンのダウンロードができるようになっていますアルファベットの H を押していきますパーソナルツール見出しレベル5セクション見出しレベル5特選 NVDA アドオン見出しレベル1特選 NVDA アドオンと読み上げたところからタブキーで移動していきますシステレリスト -2.0 ドット NVDA- アドオンリンク見出しレベル2ここから 下矢印キーでで行ずつスストレイリストレリの説明を読んでみたいいと思います。このプラグインはシステムトレイとタスクバーのアイコンをリストボックスに並べて10読み上げや選択操作をしやすくするためのものですインストールすると NVDA プラス F11 でシステムトレイのアイコン一覧を表示します2回押すとタスクバーのアイコン一覧つまり実行中のアプリケーションを表示しますスクリーンリーダーの種類にかかわらず Windows プラス V でシステムトレイを操作できますまたスタートボタンからタブを押してタスクバーに移動できますまたキーボードでシステムトレイの項目を移動するときにツールチップが開くことを防ぎますリンクシストレイリスト -2.0-dev.nvda-add-on nvda-on89kB 最後で読み上げたリンク部分がシストレイリストのアドオンの直接のリンクとなります エンターキーを押しますシスクでリストマイナス 2.0-dev.nvda-aton を開くダイアログ次のファイルを開こうとしていますコロンシスクでリストマイナス 2.0-dev.nvda-aton ファイルの種類コロン NVDA-adon パッケージ 89.9kbNVDA-adon パッケージ 89.9kb ファイルの場所コロン HTTP コロンスラッシュスラッシ ュ, ュ NVSUPPORT.org このファイルをどのように処理するか選んでください 読み上げがうるさく思うときにはコントロールキーで中断することができますアドオンパッケージを直接開くかそれとも一旦ファイルとして保存するかが選べるようになっています今回はこのまま Enter キーを押します特選 NV アドオンのインストールダイアログこのアドオンをインストールしますか疑問符 信頼できる配布元であることを確認してください。シストレイリストアドオンのインストールを行うかどうかの。 確認画面が表示されていますエンターキーを押しますシスプレリストへの寄付のご案内ダイアログシスプレリストは NVDA のためのフリーのアドオンですこのアドオンや他のフリーソフトの開発に対する寄付を受け付けています寄付をしますか疑問符ペーパルのサイトに移動しますはいイボタンボルトプラス YNVDA に対して寄付をする場合にはエンターキーを押すと、えー、例えば インターネットのクレジット決済サービス PayPal で寄付の支払いができるようになっています今回はタブキーで E を選びます EN ボタンポルトプラス n エンターキーを押します NVDA を再起動するダイアログアドオンが追加または削除されました丸有効にするには NVDA を再起動する必要があります丸今すぐ NVDA を再起動しますか疑問符はい Y ボタンポル ト, ルトプラス Y このまままーキーを押します。そうすると NVDA の再起動が行われますドクリンク特選ン NVDA の再起動が行われて f i r e h a w 先ほどの Firehawks の画面を読み上げています。 コントローールキーで読み上げを中断しています。今インストールしたシストレイリストアドオンですが NV サポートのシストレイリストアドオンの説明に書かれてあった内容を再度確認してみますこのプラグインはシステムトレイとタスクバーのアイコンをリストボックスに並べて10読み上げや選択操作をしやすくするためのものですインストールすると NV d a プラス F11 でシステムトレイのアイコン一覧を表示します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 表示させるることができるようになっています。それではインストールされているはずですので早速 NVDA と F11 を押してみます NVDA キーを押しながら F11 を押してみますなお復習になりますが NVDA キーはキーボードのインサートキーまたは日本語キーボードでお使いの場合には スペースキーの左にある無変換キーかスペースキーの右側にある変換キーでも対応しています NVDA 実践講座第3回でも NVDA キーの設定については説明していますそれでは NVDA キーと F11 を押しますシステムトレイ一覧ダイアログシステムトレイのアイコンコロンリスト PC の問題を解決コロン1このメッセージ NVDA キーと F11 を押すと、このような内容を読み上げます。この状態で下矢印キーで移動すると、完全に充電されました、100%、ミソの掘り、マイナス t マイナス、ネットワーク、インターネット、アクセス、スピーカー、USB、25%、ブロックボックス、2.0.22、最新の状態、タスクトレイにあるアイコンの一覧を確認することができます。 普段私たちはキーボードで使っている範囲ではあまりタスクバーを確認する術がありませんが実際にはこのようなアイコンが並んでいて画面が見える人の場合にはこのタスクバーという領域で例えばウイルス対策ソフトが入っていれば注意を促すメッセージが表示されたりノートパソコンであればバッテリーの状況を簡単に確認できるようになっているわけです それでは、スピーカーのアイコンを右クリックまたは左クリックという方法を試してみたいと思いますここから上矢印キーを押していきますタブキーを押します左クリック L ボタンオルトプラス L 左クリック L と読み上げますもう一度タブキーを押します左ダブルクリック D ボタンオルトプラス D 左ダブルクリックと読み上げます もう一度タブキーを押します右クリック R ボタントプラス右クリック R と読み上げますもう一度押しますキャンセル C ボタンキャンセルと読み上げますここでできることは左クリックと左ダブルクリックと右クリックがあることがわかりますまずは左クリックを行ってみますタブキーを押して システムトレイのアイコンコロンリストスピーカー USB コロン 25% もう一度タブキーを押すと左クリック L ボタンボルトプラス L はいここでエンターキーを押しますダイアログスライダー25今音量コントロールボリュームコントロールの画面が開いたところですスピーカーのアイコンをマウスで左クリックすると ボリュームコントロールの画面が現れるようになっています。これを NVDA のシストレイリストアドオンでは簡単にできるようになっています。音量コントロールの使い方に関しては、今回は省略します。エスケープキーで閉じます。タスクバー。それでは、改めて NVDA キーを押しながら F11 を押します。システムトレイ一覧ダイアログ。 システムトレイのアイコンコロンリスト PC の問題を解決コロン1このメッセージ今度はスピーカーのアイコンを右クリックしてみたいと思います下矢印キーでスピーカーと読むところまで移動します完全に充電されました 100% ミソの Y-T-NETWARK インターネットアクセススピーカー USB コロン 25% タブキーを押していきます左クリック L ボタンボルトプラス L 左ダブルクリック D、ボタンオルトプラス D。右クリック R ボタンオルトプラス R ここで Enter キーを押しますコンテキストメニュー。マウスの右クリックの場合大抵は右クリックに対応したメニューが表示されます下矢印キーを押していきます音量ミキサーを開く MM 音量ミキサーを開く下矢印キーを押します 再生デバイス TT 再生デバイスさらに下矢印キーを押します録音デバイス録音デバイスサウンド SS サウンドボリュームコントロールオプション VV ボリュームコントロールオプション音量ミキサーを開く MM 音量ミキサーを開く再生デバイス TT サウンドというところまで下矢印キーで移動してエンターキーを押してみます ボリューム5、音量ミキサーを再生でバ録音でばサウンド SS エンターキーを押します未定義サウンドダイアログサウンドプロパティページサウンド設定は Windows とプログラムのイベントに適用されるサウンドのセットです。ま既存の設定を選んだり変更した設定を保存できます。まサウンドを変更するには次の一覧のプログラムイベントをクリックしてから適用するサウンドを選んでください。変更内容を新しいサウンド設定として保存できます。ま サウンド設定平 コ, コンボボックス windows 標準クローズオリとプラ、H、サウンド設定は windows の起動音や終了。音、または警告メッセージ、エラーメッセージといった時に流れる音の種類を変えたり。鳴らすかどうかを設定することもできます。細かい内容は省略します。エスケープキーで閉じます。特占 nvd。 ここまでがシストレイリストアドオンの基本的な使い方になります。今ある程度パソコンを使っていらっしゃって気づいた人もいるかもしれませんが NVDA と F11 で確認した先ほどのタスクバーのアイコンの項目の数が少なかったことに気がついているかもしれません。 このような場合には、タスクバーにすべてのアイコンを表示させるようにしておくと、シストレイリストアドオンを活用することができます。その方法についても説明します。すべてのアイコンを表示させる方法を行います。まず、Windows キーを押します。スタートメニュー、検索ボックス、エディット、プログラムとファイルの検索、空行、カタカナでタスクと入れます。文字変換。 カタカナタスクエンターキーを押しますタスク項目ビューリストプログラムグループオープンタスクスケジューラー下矢印キーを押していきますコントロールパネルグループオープンコントロールパネル19タスクバーとスタートメニュータスクバーとスタートメニューと読み上げたところが見つかったらエンターキーを押しますタスクバーとスタートメニューのプロパティダイアログタスクバープロパティページタスクバーをカスタマイズする方法 タスクバーを固定する L、L。チェックボックスチェェッッッククククボス、スルト、プラス L タスクバーとスタートメニューの設定画面が表示されています。ここではタスクバーの位置を固定したりとか、今回行おうとしているアイコンの表示非表示を切り替えることができるようになっています。タブキーを押していきます。タスクバーを自動的に隠す U、チェックボックスチェックなし、ポルト、プラス U。小さいアイコンを使う I、チェックボックスチェックなし、ポルト、プラス I。 画面上のタスクバーの場所、t コロン、コンボボックス、下、クローズ、ボルト、プラス、t タスクバーのボタン、v コロン、コンボボックス、常に結合、ラベルを非表示、クローズ、ボルト、プラス、v カスタマイズ、c、ドットドット、ドット、ボタン、ボルト、プラス、c タブキーでカスタマイズと読み上げたところに来たら、エンターキーを押します通知領域アイコン、オーケーボタンここでタブキーを押していってもよいのですが、 えー、と今回変更しようとしている場所は、シフトを押しながらタブキーの方が早くたどり着けますので、シフトキーを押しながらタブキーを押しますタスクバーに常すべてのアイコンと通知を表示する、A、チェックボックス、チェックなし、ボルト、プラス、A、タスクバーにすべてのアイコンと通知を常に表示する、なんかちょっと違うけど、ここでスペースキーを押します。ススペースチェック スペースキーでチェックが入れられたらタブキーを押します。OK ボタン。Enter ーキーを押します。タスクバーとスタートメニューのプロパティダイアログ。タスクバープロパティページ。タスクバーをカスタマイズする方法。カスタマイズ C ドットドット。そうすると、1つ前の画面、タスクバーとスタートメニューの設定画面に戻ってきていますので、これもタブキーで OK まで移動してエンターキーを押します。タスクバーをカスタマイズする方法。リンク。OK ボタン。 NVDA アドオン N これで全てのアイコンと通知内容がタスクバーに常に表示されるようになっていると思いますので改めて NVDA キーと F11 を押してみますはいここから下矢印キーで 下がっていきたいと思います。Bluetooth デバイス、キデマルエディター、Web ドライブ、POPRSS、Adobe リーダー Q は現在サポートされていません。ATOC シンク、NVDA、PC の問題を解決、コロン1、このメッセージ、完全に充電されました、100%、パーミソの割、マイナスキ、マイナスネットワーク、インターネットアクセス、スピーカー、USB コロン 25%、 ロップボックス最新の状態一覧内容はここまでとなります先ほどのタスクトレイリストよりも内容が増えていることがわかります例えば Bluetooth デバイスだったり私のパソコンでは「ひでまるエディタ」というアイコンも表示されていますタスクトレイリストを閉じたいときはエスケープキーを押すか サブキーでキャンセルまで移動してエンターキーを押します。システムトレイ一覧ダイアログ。左クリック L ボタンポルトプラス L。左ダブルクリック D ボタンポルトプラス D。右クリック R ボタンポルトプラス R。キャンセル C ボタン。以上説明してきましたように、NVDA のシステムリストアドオンを組み込むことによって。 タスクバーのアイコンの操作が自由自在に操作できるようになりますほぼ NVDA に必須なアドオン機能と言っても過言ではありませんおすすめの一つです以上で NVDA 実践講座第5回 NVDA アドオンのインストールとタスクトレイの操作を終わりますなお 今回の NVDA 実践講座とまた NV サポートへのお問い合わせは contact.nvsupport.org までお願いしますスペルは contact.nvsupport.org となります Twitter でも情報を発信していますこちらは NV アナウンスとなります スルは N-V-A-N-O-U-N-C-E となりますそれでは次回をお楽しみに